皆さんこんにちはヴィンテージク東京のディレクターのへじですえっと今日はヴィンテージシャネルバッグの製造年を調べる方法についてお話ししたいと思いますシャネルの革製品を購入すると一個一個違う番号が振られているギャランティーカードっていうものがついていたんですけどまあいわゆる保証書の役割をするものですね でもヴィンテージのものだとやはり長い時間が経っていてカードを紛失してしまっている場合が多くてそういった時に本物かどうかを識別できるツールとしてあのシリアルシールっていうのがあってだ い, たいあのバッグを開けた時に手前側の左下についているんですけどデザインによってポケットの中についていたりもします。 このシリアルシールについてる個体番号から大体の製造年が分かるようにはなっているのでご紹介しますがシャネルからオフィシャルに発表されている内容ではない上、え数字が混在している年も中にはあるようであくまでも参考程度で見ていただいた方がいいかなと思います。 ヴィンテージック東京で主に取り扱っているアイテムだとこの動画で今私が、えっと、マッキーで頑張って書いてるんですけど8桁の11番台までを取り扱いをしているのでもし特別欲しい年代のアイテムがあったりとかあと逆に気になるアイテムのシリアルナンバーから年代を調べることもできるのでこちらを是非ご参加ください。 1つ注意点としてはシリアルシールとギャランティーカードが年代によってデザインとかフォントが少しずつ変化しているので、えー、とデザインが違うからといって本物じゃないわけではないので。 する前にちょっと不安を感じている方だとその辺をぜひ参考にしていただければと思います今回の動画は以上になりますヴィンテージシャネルのことで皆様迷いのポイントだったりあと心配になる部分があればぜひコメントをお願いしますあと今回はバッグのみのあのご紹介となったんですけど ヴィンテージシャネルのお洋服だったり、えっと、ジュエリーの製造年についてもまた別の動画でご紹介するので楽しみにしていただけると嬉しいです。ではバイバイ